はい。では、一周目のフィードバック一つです。ね。一つ目、一つ目かな。うん。フィードバックです。はい。えっと、解像度の問題をちょっと話します。えっと、ちょっと、これは、えー、これを見てください。このスライドは、えー、参加者の方が作ったスライド。これと、 これを比べてみてください。これは私が例で作ったスライドです。何が違うでしょうこれは参加者の人が作ったスライド。これは私が作ったスライド。内容は同じですけれども、これですね。参加者の作った方はちょっと見にくいですね。字が。はい。字が見にくい。解像度が低い。 ですね。こっちの方が綺麗に見えますね。はい。で、この違いは、まあ、キャプチャーするソフト。ね、PDF をキャプチャーするソフトの違いでもあるんですけど、他の、あのー、違いもあります。というのは、じゃあ、例えば、これをキャプチャーしますね。これをキャプチャーするときに、まあ、皆さん、いろんなキャプチャーの仕方がありますが、まあ、ね。 これをキャプチャーします。はい。じゃあ、ここまでね。はい。それで、これを、あれ、どこ行ったこれですね。じゃあ、次につけてみましょう。ここね、ありますね。小さいですね。じゃあ、これを大きくします。はい。どうですかちょっと見にくいですよね。 じゃあ、これどうすればいいかと言いますと、これ、これをもっと大きくしなければいけません。ここにこうありますね、こういうのと。これでもいいし、あと、ショートカットで、あの、コントロールとプラスボタンで大きくなります。できるだけ大きくした方がいい。じゃあ、今、 ここからここまで、できるだけ大きく画面の中で大きくしておいて、ですね。ここか。この状態で、じゃあキャプチャーしましょう。これをですね。はい。コピーできました。これを。 あれどれだっけ ?Google スライド。じゃあ次つけてみますね。ここに。はい、コピー。スライドを作って、ここにコピーします。じゃあこれが、今、プレゼンモードにしてみますね。これが、最大限大きくしてキャプチャーした時のスライドです。そし、それと、 最初小さいままでキャプチャーした時のスライド、全然綺麗さが違いますよね。この解像度が違いますから、あの、キャプ、画面キャプチャーするときは、PDF の画面キャプチャーするときは、できるだけ、あの、大きく、ね、元のファイルを大きくして、最大限切り取った方、大きくして切り取った方がいいです。はい。やってみてください。